こちらセイバー準備よし<笑>敵防空施設の破壊を確認<笑>おいすぐに知らせを出せ<笑>西門制圧完了現在地を確保西門に撤収<笑>通用門クリア あれは敵です敵が空から降ってまいりました蹴散らさればならんあの程度の人数高が知れておる報告敵の一体が既に日門を制圧門を分け放って場外の敵を迎え入れようとしていですこちらは当橋の向こうにものすごい数の兵ですあと、ま、は我々が引き継ぐ あああいつら人を死なせるわけにはいかない よく来てくれました直ちにここから撤収しますお久しぶりですわ剣軍一さん我々は民間人を連れてこれより帝都を脱出します騎士団を帝都の外まで同行させてほしいのですまあ構いませんがでは早く集結地点に向かいましょうでは私はこれにてえ私は殿下を迎えに上がるのはっ 報告、有機兵隊トンエイチが全滅ルフレスも戦死いたしました今こちらに集めている兵を翡翠宮に向かわせるべきかとなるほど恩は返したぜ自衛隊さんそこの危険止まれピニャ殿下にお目通り願いたい決して近づけるな <笑><笑><笑>誰も残すな